ただいまの時刻。14時25分。8時間ダイエットを実行する。<笑>なんでこんな喋り方してんだろう<笑>。乾杯<笑>。 40分お腹減ったからご飯の準備をして1時からたぶん作り置きも食材も<笑>一層セール何でもかんでも入れちゃうミートソース いつもだったらさ飲んで待つんだけど、<笑>一応ねまだ<笑>初めて二日目だから、あと十五分だしちょうど焼き上がる頃に飲めるでしょうってうことで<笑>待ちます。まだね焼いてるんだ。お腹減りすぎ。一<笑>時五分。<笑>もう先に食べて飲。あ卵も追加した。 Oh. あと豆苗がほとんどなくなっちゃってちくわだらけのナムル<笑>豆苗とちくわのナムルだったものスティーバングラタンマッチグラタンよし飲もうよいしょいただきますおなかペコペ乾杯 あと何分かな、今もう15分やったんだけど、まだ焼けない、終わらないんだよね。ちょっと卵見て。<笑>いい感じ。いただきます。うん。うん。うん。ああ、美味しい。 改めて思ったんだけどちくわっていいおつまみになるよねでも賞味期限消費期限短いからちょっと困るんだよねそのせいでこんなに透明苗とちくわの割合が変になっちゃったフ<笑>ラスそろそろできるかな 食べようこんな感じ中まで火入ってるホタテもゴロとっととりあえずこんな感じホタテとチキンがバジルチキンも入れたいただきます 昼飲み、ゆっくりして、昼にして富士までに飲み終える<笑>とりあえず、ちょっとゆっくり食べます美味<笑>、うん、しいわ晩食は金魚…金魚じゃない近所の寿司屋さんで、お刺身を買ってきました今、7時23分 1時間半しかない急がいで食べるひらねしたからさ髪の毛がやばくて が減ってるけど野菜から食べれば一応ね鳥、うん、貝だ鳥貝なんか今日は良い休みだったな の, のんびり過ごした。<笑> とりあえずあと1時間半しか食べる時間がないから急ぐまーす急ぐまーすって言ってた急ぎまーす今日は日曜日はこんな感じでした、はあおいしいただいま9時10分あと1杯ちょっともうちょっとだけ飲みたいんだよね <笑>今ここでちょっとあいしょああ<笑>じちゃん明日会食だしちょっとできなかったわ<笑>いいわけ<笑>とりあえずこの一杯だけにしとく乾杯<笑>おいしいゆっくり飲むわ 時分ラーメンいただきます。 乾杯おはよう2日酔い<笑>あー2日酔いやばい今ね3時です。<笑> 今日は、昨日めっちゃ仕事片付けたのだからあの、オフにしようと思っててああオフってか休み平日だけど休みにしようと思ってこんな状態とり<笑><笑>あえず辛ラーメン食べるね汁なし<笑>いただきます水 が弱なったな私うん昨日多分2時ぐらい前飲んで帰ってきてもうこてんて寝た昨日ね 昔お世話になった方で仕事で何年ぶり5年ぶり45年ぶりぐらいにご飯に行ってだからご飯はんちゃんと食べてたんだけどなんだろう食べるよりもハイボール片手にずっと話してるって感じですごい飲んだもう昔と比べるのはやめようと思うんだけど。 昔は朝3時とか4時まで飲んでも全然なんか元気だったのにもう私ダメ あお腹減った<笑>お弁当ウーバーしちゃったもうなんか今日休みっていうのもあってこうもうとろんとしてる二<笑>日酔いと休みっていうのが重なってもう一日中眠いハンバーグ弁当 が減った。待った。<笑>なんか今日はコップに入れて飲みたい。乾杯。いただきます。ああ美味しい。あちなみにね、今の時間は。 5時11分よいしょいただきます美味そ う, うん。うん、うん、美味しいの今回 すごく緩く8時間ダイエットを始めちゃったんだけどそもそも8時間ダイエットって何って話だよねまずなんか1日の中で食べる時間を8時間に限定するんだってで残りの16時間はもう何も食べない。 なんか生活習慣に合わせて食べられる時間を8時間に設定をしましょうとでその8時間の間は何を食べても OK ですだからその8時間以外は、まあ、カロリーのない水とか、まあ、水分は全然 OK であのそれ以外はどうしてもお腹減った時はナッツとかヨーグルト食べるといいですよみたいなこれを週3回程度やってみるっていうのも なんかいいいですよって書いて書あるまあ8時間ダイエットってネットで調べると出てくるんだけどそれを緩く私は日曜日から始めあじゃあ土曜日から始めたのか土曜日だね半日おし土曜日から始めて土日で昨日は飲みに行っちゃって<笑> 8時間どころじゃなかったんだけどで今日。 でももう何私最近増えちゃって落ちなかった1キロを落とそうと思って始めたんだけど今朝落ちてたんだよね<笑> 8時間ダイエットのおかげなのかそのたくさん飲んではいたけどたくさん喋ってたわけよだから食べながら カロリーを消費してたのかわかんないんだけどなんか痩せた<笑>痩せたっていうかお落としたかった1キロが落ちた<笑>だから明日からはまあ一応8時間っていうのは意識してダラダラ食べ飲みしないようにはしつつまああまりガチガチにとらわれずに。 普通に食事していこうかなって、うん、ちなみに私今回1時1時9時でやってたんだけど日曜日はやっぱ9時過ぎてもどうしても飲みたくてあと1杯だけって言って2杯ハイボール飲んだの。<笑> 昨日の昼間の時点で 500g ぐらい落ちてたの<笑>んだったん 500g って感じだけど 500g 落ちてたのねでだから0 5 k g 0 5キロ落ちててあらすごいって思ったんだけどそもそも私だらだら飲みすぎてるのいつもそうなんとなく7時ぐらいからご飯始めたとしても11時ぐらいまで飲んでるみたいなね そ れ, それやめたらそりゃ体重落ちるよねだから増えてきたなって思ったら8時間を意識して食事をしていこうって思った今回うんあとダイエット中って思うとやっぱ 生理前でもなかったし食欲が少しやっぱ抑えようって思ってるからあくまでバカ食いしなかったこの4日間昨日もそんな食べてないし外食だったけど。 ネットでちょっと8時間ダイエット調べて私みたいにやってみようかなって思う方いたらあの生理前はやめた方がいいと思うストレスになるしダイエットしてることはあと生理前って食欲すごいじゃんだからやるんだったら生理終わりのいいタイミングでやる方が多分体も痩せやすくなってるだろうし食欲も我慢できるし。 整理終わりにやるのがいいかなって思った<笑>ビールってコップに継ぐとあっという間になくなっちゃうよね缶のままの方がゆっくり飲めるから私はうん もうコップに注いだ方が美味しいんだけどね あ, あ、すごい今日トロンとしてる脳みそがポカンってしてる<笑><笑>おいしいお酒飲んだらさ まあ、若干向 か, いだ向かいだけみたいな感じだったんだけど今日はこの一杯で無理かなって思ってたの飲みたくなっちゃうよね<笑> こうやってすぐに体重を元に戻すんだよね。私<笑>まあ、とりあえず。1キロ減った。減ったことに乾杯。<笑>